心にいるハート。というわけでコンパイルハートを非公式バーチャル YouTuber のいるハートだよ。今日は定番のアキネイターさんをやってみようと思います。いるハートはいるのかな。いるね。行っておくれ。 あげますか。ええー、えらいです。いいえ。次。何人かのグループ。うんー。ぽっちでーす。いいえ。いいえ。よいしょと。えっ、ー、と、ユーチューバー。ユーチューバーです。はーい、はい、はい、よし。えー、カラコンをしたこと。 ありますかーん。してません。いいえ。いいえ。よいしょえー、バーチャルユーチューバー四天王と呼ばれていますか。えー、呼ばれてないです。四天王過去四人とは言っていない。イルハート過去は公式とはいけない。うるせえよ。いいえです。はい。以上。 ユーチューバーに関係ありますかありますはい動物の耳が生えている生えてないのじゃいいです、はい、髪色は赤もしくはピンクえなんかやばい顔してるけど大丈夫えー、ピンクうんピンク時々水色えー、っと多分そう部分的にそうはい あなたが想像しているキャラクターは名前に横棒がつく。これはこれは来たんじゃないですか。つきます。はいはい。あああのえれさんはじめましてあのイルハートと申しますいつも動画見てます。あのこんなねこんな大したあの違う違うあのこんな大層な人じゃないから。はいもう一回やりましょう。一対二三対三。 イルハートの答え方が悪いとか気のせいとかじゃなくて出ない私はアキネイターワールドに存在しないイルハートだけがいないアキネイター出ないもんは出ないこれって事前にチェックしてくれたんですよね してないの？本当私に対して見切り発車がすーごい雑すぎる素人か普通こういうのって確認してからやるでしょ人気がないのが悪いそそそれはさすがに言ってダメでしょねえおいもう分った責任者出てき しいってもうやったってしょうがないじゃん出てこないんだからさーねー<笑>結局出なかったけど<笑>そうだねイルハートこれからもっと活躍して応えていったらこう出てくるようにね頑張りますえあ私が登録する 自分でいやいやさすがにかわいそうじゃないそれなんかこういうのってこうこの放送のね後に見てくれた誰かが登録してくれて「あイルハート出るようになってるええー、ありがとう!」っていう展開じゃないんですかちょっとヌ言ンでキーボード押しつけのやめてくださいよ私はそこまで魂売りませんよ大好きという で今回は出なかったけどアキネイターさんにいつかイルハートが出てたらみんな教えてねーその時はアキネイターさんに出現動画みたいなやつをねやれたらいいなーって思いまーすもう今日は終わりーバイバーイ何なんですか今回。 そうそうそうそういえばあのね私ツイッターでエゴサをしたんだけどねなんとなんとなんと第1回目の放送の後にイルハートの絵を描いてくれた人がいたんだありがとうございますなんかねこういうこういうねカットだったんだけどすごい可愛く描いてくれてね本当に嬉しかったですありがとう